あすこの人ですこの人犯人です<笑>皆さんこの人がなぜかわからんけどジャン君ジんン ん, け ん, じゃ ん, けんもう少ししたら寝る時間なんです<笑> ちゃんとこんなのもらってきたからね「匂わない」っていうやつなんか生ゴミとか何でもいいんだってあとにゃんこのマークもついてるからペットさんのにゃんこちゃんとかのおトイレのやつゴミ用にもらってきましたあそこのあそこの紙をちぎってまたやるって手 にかぶせる人があこの人ですこの人の犯人です<笑>皆さんこの人がなぜかわからんけどそうなの最近そうなをシャカシャカやらない代わりにあれで蓋をしようとしますそうなのうちのタボさんみたいトイレシートがやたら消費されてもったいないじゃもうどかしていいのかなあれ、ね、髪。キャンプも外にしないかなああ なんか時々ねあのちょっとあお尻上がってる上がってるって思うんだけどでもあそこについてないから、ね、あの、うん、なんか退院したばっかりの時はちょっとしちゃったりとかしたけど最近はねもう全然おし、うん、トイレシートそんな汚れないのねちょっとトイレをする時におにゃほにゃほにゃほにゃほにゃするのよってだけが気になるけど。する前にな それももう癖かなと思って、ね。そうなのかな。痛いとかムズがゆとかそういうんじゃないんだろうなと。本当？でも少しさほらあの石の成分出てるって言ってたから、うん、細かいやつだけどね。お水も変わったから大丈夫だよ。ジャン君もう完璧に治そうぜ。うん。